えー、本日木曜日はですねこの腰痛トレーニングをお伝えしていきたいと思います、えー、こう痛みをですねこう改善していくために、えー、こう整体院に行ったりとか整骨院に行ったりするとこうマッサージですね、えー、どこかを押したりとか、まあ、揺らしたりとか、まあ、さすったりとかまあいろいろあると思うんですけども、まあ、マッサージをやって例えばストレッチで予防として筋トレをやっていくとただですねこの筋トレっていうのを、まあ、間違えてしまうとです、ね、このテレビとかでやっているです、ね、この体操トレーニング っていうのが、あなたのですね、この腰痛っていうのを悪化させてしまっている可能性があるんですね。なので、基本的にはですね、動作的にこの痛みが出るようなあきついものはやってはいけない。で、原因としてですね、その腰痛っていうのはその腰、痛みがある部分が悪いわけじゃなくて、周りの臀部であったりとか、股関節であったりとか、お腹周り、肩甲骨周りの硬さがあることによって、腰への 負荷がかかって腰の動きが悪くなる。なので改善していくポイントとしてはお尻であったりお腹、股関節、えー、肩甲骨ですね。で、実際にですね、例えばこう腰痛とか椎間板ヘルニアとかですね、えー、とにかくこの腰部分に負荷がかかってしまっていると。で、なった時にこの腹筋をしてくださいとか背筋をしてくださいって言うと思うんですけども、じゃあ実際にですね、あの腹筋とか背筋やったら 痛くならないのかっていう問題になってくるんですよ腰が痛いのにあんなにですねこの体重をですね、えー、重力に逆らってこういったですねよくあるこういう腹筋ですねこういう腹筋とかこういう背筋とかですねこういうのをやったらどう考えても 腰が痛くなっちゃうんですよね。腰が痛くなってしまうんですね、逆に。なので、今ですね、その腰がきつい方に対してやるべき、えー、トレーニングではないと。なので、簡単にですね、できる腹筋ですね。簡単に腹筋をつける方法。腰に負荷をかけずに、えー、できる腹筋っていうのをお伝えしていきたいと思います。で えっと、まずですね、このお腹を意識していただきたいんですけど、お腹、大体おへそぐらいですね。このおへそぐらいを、思いっきりですね、この大きく、まず、息を吸います。息を吸って、鼻で息を吸って、で、口で、ふーっと吐くと。で、吐くときにですね、お腹を、思いっきりですね、このおへそを中心に、ぐーっとへっこめていただきたいんですね。ポコーンとお腹が出てる状態から、鼻で息を吸って、口で、 吐くときに、お腹を同時にふーっとへっこめていただきたいんですね。で、このへっこめた状態でですね、このへっこめた状態でもお腹が痛くなる方いらっしゃると思います。お腹が痛くなる方。えー、腹筋を使ってるなっていう感覚がある方いらっしゃると思います。で、実際にですね、このお腹をぐーっとへっこめた状態で、 大体いい足は肩幅ぐらいですね肩幅ぐらいに開いてそのままですねこう軽くお辞儀をしますこの腹筋の動作ですねこういうふうに腹筋の動作こういう感じでやっていきますで頭は手はですねこの膝でもいいですし頭の後ろでもいいですこういう感じででもしですねここまで行くと腰が痛いんだとかですねある場合もしくは腰を前に曲げるのが痛いっていう場合はやらなくて結構ですじゃあ これぐらいの角度なら痛くないっていう状態であれば、このお腹を思いっきりへっこめた状態をずっとキープをし続けて、その状態でだいたい20回ぐらいですね。20回、30回ですね。この状態で前、戻す、前、戻す。で、深呼吸を止めずに前、戻す、前、戻す。 っていうことをですねやっていただくだけでも実はかなり腹筋で使ってるんですよねなのでこれだとですね簡単にできるんですけどこれをですねこの状態でやってしまうとやはり腰に負荷がかかってしまうので実際に簡単にできるのはお腹を思いっきりへっこめた状態で呼吸を止めずに深呼吸をしながらこのまままっすぐ前痛くない程度に曲げて前へ戻す前戻すすごく簡単ですよねなので こういったですね、えー、無理にですね、腰に負荷をかけなくても腹筋っていうのは鍛えることができますので、えー、実際にですね、えー、1毎日ですね、えー、負荷がかからない程度にこのトレーニングをやっていただきたいなと思います。はい。それでは動画をご覧いただきありがとうございました。